ミニミニ外国人と留学生の皆様、はじめましてミニミニマンです。ミニミニが選ばれる理由理由一。まもなく全国に500店舗、多くの物件数の中から選べます。 理由2初めて来日の外国人や留学生にも安心できる外国語のできるスタッフが対応いたします理由3保証人がいなくても OK 理由4アグカデン付きの物件が豊富です「ミニミニオリジナル商品進化したスーパーくんで検索してみましょう」理由5 イニミニの仲介手数料は家賃の 55% 税込みです。理由6イニミニは来店しなくても物件が探せる、オンラインでのお部屋探しサービスを提供いたします。イニミニミニ国際化の実績 みんな。